この子たちはどういう境遇なんですか。この子たちはあの野犬の子供が産んだ赤ちゃんたちです。みんな兄弟なんですけど、えー、なんと七頭なんですけど、あと一頭がまだ捕まえれてなくてい、はい、ここ心配ですね。そうなんです。捕獲挑戦中です。はい、これ愛媛県内でそうです。愛媛県内です。<笑>お多い多い場所ですね。そうなんですね。は、はい。 こういうとこに来なくて住むようにね生まれないようにしなきゃいけないのにそうなんですよキリがないです本当にネコワンワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組ネコワンネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします 今日は松山市の犬猫ボランティア光と希望に保護犬をもらいに来た橘さん親子に密着どんなワンちゃんをどんな思いで譲り受けるのかお楽しみに猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。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 もう一回こんにちは今日は何をえっと子犬の紹介を前回受けたんでそれに会いに来ましたうというのはどういうことですかえっと前回先週来た時に「あのー、<笑>子犬がいますよって」とでその週は来てなかったんですけど今日だったら会えるってことなんで来ます はい、えっ、ー、と犬を飼いたいってことですそうですねお今回はどのワンちゃんを、はい、テッドとニーナをはいえっということは 二匹ということですか大丈夫ですか一気に二頭っていうのはむしろ喜ばしいことなんですけど<笑><笑>環境的にはどうですかいや、全然広々してるんで、えー、狭くはないですねこの二頭を選んだのはなぜいや 僕個人はテト君一目でテト君だったの一目ぼれは い, はい一番可愛 い, い、えー、ただまあ白い犬、ね、両親があんまり好きじゃなかったのでい、えー、<笑>は い,、はい、はいで他の子でこの子はもう決まってるって言われてたんで他の先着あるって言われてたんでこの4頭の中でちょっと選ばせてもらってで今日はとりあえずこの子とこの子を予約させてもらってどうするかっていうのを もまあ相談しながら来てちょっと一回先に見せてもらって、うん、で見たほがいいなってなるほど今日はお母さんと一緒に来られてる<笑>、はい、寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることがそのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になりますボンネットを叩いてチェックだけだと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 これでよし国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援していますもう子犬ばっかり集めてもあ捕まえてもその元気なねお父さんお母さんがいる限りは永遠生まれるのでできたらそのお父さんお母さんをねせめてお母さんだけでもねあの捕獲できたら あの減っていくんですけどうこう今回も7匹中6匹しか捕まえれてないのでそのうちの1匹がもしメスだった場合ね大きくなったらまたその子が赤ちゃんを産んでしまうしなので本当にキリがないです。これから もらえてさんを探すす う,、はい、うでそ、はい、やっとデビューできたのでうちに来てから、はい、あの健康診断と検便したり検尿したり、はい、耳だに見たり、はい、で何かしらその、ね、お腹の中に虫がいたら口中を終わらして、はい、で耳だにがいたら耳だにあの駆除のお薬も垂らして、はい、でワクチンも終わったので、はいはい、デビューしましまたは、はい、そしてこの場に来ているといううちにいる間にも、はい、もう日に日に大きくなって。 ええ、本当だったら、ね、保護してもう次の日でも出したいぐらいなんですけどやっぱり、ね、あの怖いのであのそういうのは全部済ませてからなんですけどうもう本当振り返ったら大きなっとるっていうぐら い, <笑>ぐらいのペースで大きくなってます、はい、みんな本当にもうもうさつまいもみたいな状態 で, です<笑><笑>、はい、最初は芋ぐらいだったんですか 芋, 芋みたいでした。はい、本当に、えー あの離乳食できるかなぐらいやったんですけど、はい、全然はいこれはもう何ヶ月経ってるぐらい、ね、おそらく1月中旬ぐらいに生まれたんじゃないかなってことなんで2か月でたヶ月です2ヶ月ねへ、はい、えー、男の子は足が大きいですねすごくああそうなんですね、はあ、お母さんがすごい大きいらしいのでみんな大きくはなるかなと とというううことは花に行くく匹も大きくなりそう<笑>そうですね特にテト君はちょっと覚悟してもらわんと白いテト君大きくなる、はい、なんでわかるんですか、はい、前足がスペシャルに大きいですへ、はい、<笑>えーはい、奇襲犬並みになるんじゃないかなってううどうですか喜んで喜んで<笑><笑><笑>大きい犬好き<笑><笑><笑>もともと大型のコリを飼ってたんでおお大きい犬もその小型犬よりかは大きい犬の方がずっと好きなんでおー<笑>ででおーそうなんだ<笑> ちょっとテト君は押しましまた<笑>なかなかね皆さんね2 0キロ級になるって言ったらそれを理由にあちょっと難しいなっていう人が多いのでありがたいですこうやって大きいのどんと来いみたいな方が本当にありがたいです本当に。 まチョーゲも白いでちょーーうー年歳とってもじゃあ白いそうですね。<笑>どんな性格ですか。あのマイペースおっとりさんですごくでこの子が一番あの人を怖がらなくて、はいはあ、ぼーっとしてる感じぽやっとしてますね。はい、あ。<笑> 楽しい。です、ね、<笑><笑>じゃあ抱き抱き小屋に、はい。これは逃げないようにするためですか。あ、そうなんです。これ本来はアニマルさんのね、その触れ合いますなんですけど。ほ, ど<笑><笑>ほうほうほうほう。あ、もう抱っこしてる。はい。どうですか。いや可愛 い, いですよ。可<笑>愛<笑> い, い。あら、お母さんも。うわー。え どうですか。可、ね、愛 い, いですね。<笑><笑>ね、凛々しいよね。なんかね、やっぱ男の子って感じで男の子で全然泣かないですね。そうですね、本当に泣かないです。泣かないですよね。いよねはい。ご飯食える。いや、この子はそんなことないです。みんなちゃんはビビってます。そうなんだ。でもくつろいでる。<笑>そうですね。 ちょっとご飯の時に騒ぐようになりました。ちょうだいちょうだいみたい な, なた。ご飯はどんなのも良いです。今まだあのふやかしてます。はい、水でふやかしたやつをあげてます。はい。あのパピー用のやつを。はい。急に変えるとお腹が緩くなるので、あの今後あげたいなと思う餌にちょっとずつ切り替えてもらって、はい。あの二割ずつ。 変えていったり、二割三割ちょっとずつ増やしていって最終的にそのフードに切り替えるっていう風にしてもらっては。うん。うちこりこりか。お魚のお魚。どうしたどうした。さ<笑>っきは言っておったのよ。抱き全然泣かない。ねえ。泣かないです。本当に静かです。夜もたまにあの黒いミランちゃんっていう子がなんでかキュンキュンって言うんですけど。 で、あんまりにもキュンキュンが長いとうるさいよって言ったらピタッと止まってもうみんな泣かなくなるんですごい賢い、えー、他の子誰も泣かないですねい、はあ、出て<笑>寝てるよ寝てる寝て る, 寝てる目は開いてるよ目は開いて る, てるこれお届けはいつ これから、あのー、予定をすすり合わせておおお届けににで家伺いしますでどこで買いますかっていうのとその時にはそのもし手作りされるんだったら、あのー、それが危なくないかとかっていうのをちょっと確認させてもらって、はい、でこれで OK じゃなかったらちょっといろいろお手伝いさせてもらおうかなとは、はい、その指導が入るみたいな、はいはい、<笑>そんな偉そうなもんじゃないでんでもないです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 もうね、賢い子になるかとんでもない言うことかんね期間棒になってしまうかはもう橘さん親子さんのに全部かかってるのでもうこういう時にはこうするべきだと愛い可愛 い, いだけだったらもうとんでもない子になってしまうので時には厳しく叱ってもらってしつけしてもらった方がお互いのために生活しやすいと思うのでぜひそういうところを、ね、利用してもらって。 は父、い、で教室行ってもらいたいと思いますありがたいです本当に、はい、長年飼ってたのなんか自己流だったりしますもんねそうなんですよでこの子の時はうまくいったのにとかいうことがよくあるんですけどたまたまその子がいい子だったとかいうこともあるんでね性格で、はいうー ん, んで。かわいいかわいい<笑> ニャー可愛 い, い口開いてる。<笑>お名前何でした？ニーナです。ニーナじゃん。ちゃん、はい、名前を変えてもいいんですか？全然変えてください。はい。何になりそうですか？あれ？<笑><笑>ちょっと家族会議ですか？そうですね。そうですね<笑>なんでテトになったの？ もう毎回、毎回犬が来るたびに名前は本当に悩むんですけど最初のうちはもう柴犬だったら柴次郎三郎みたいな柴<笑>さんみたいな感じだったんですけどこの子犬たちに関してはあの色になんか関係したものとかなんですけど前回白、白い子犬がたくさんいて全部お餅みたいな名前にしたんですよ。 そんなにしたんですけど今回色もバラバララだしただただそのいい意味の名前だったりドイツ語で「幸せになる子」みたいな「ひーなちゃんなんか」はドイツ語の「の幸せになる子」みたいな名前なんですけどテトはジブリのナウシカに出てくる型に乗ってるあのキツネみたいな指噛んじゃったやつなんですけどただ響きが可愛いっていうだけでテトです<笑>、はい、一応一歩一と考えて、はい、つけてます こういう譲渡会に来られるのが初めてですよ。二回目かな。あこの間、はい、いかがですか。いや、なんか。うーん。もともと。動物はすごい好きなんで。で、まあ、こういったことは来たことはなかったんですけど、ちょっと。思ってたより正直、頭数がすごい多いなっていうのは思いました。で。 そこでやられてるっていうのがすごい大変なんだろうなっていうのは、まあ、しみじみ思いますし、まあ、何か力になれたらなとは思っています思ってるそうですよねありがたや<笑>もうねたくさんこういう方がねいてくださってね、あの動物をペットを迎えるなら保護犬からっていうのをね思ってくださる方がたくさん増えると本当にねあの私たちも保護した甲斐があるというかはい。 本当はね保護する子がいなくなるのがベストなんですけど今のところキリがない状態なのではい本当にそういう考えの方が増えてくださるのが嬉しいですヨゴさん来てみていかがですか先週今週とそうですねあのカリさんみたいな方がねすごく大変だろうなっていうのは思いますこの中から迎えられて私たちも幸せになれるし、はい できれば兄弟犬全部名一品っていってうのが一番いいんでしょうけど、それはちょっとまた散歩とかも大変やろうなって思うんで、今回は二頭引き受けとかお取りさせていただこうかなっていうふうに思ってます。いい出会いができて本当に良かったです。嬉しいです。はい、私も嬉しいです。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり。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 よ仮予約どどういう段階なんですか。う、ね、トライアル予定ですね。トはい一週間のお試し期間で一緒に一週間生活していただいて<笑>この子たちと今後も一緒に生活できるかっていうのをうあの見極めてもらってで一週間後にお返事いただくようになってます。ん な, な, ます<笑>なんか準備するものってあるんですかお届けの際に。<笑>そうですねまず寝るときはあのケージこういうようなケージでちょっとこれはちまだちっちゃいんですけども少し大きめのケージと トイレと寝るところがちょっと分けれるようなところのケージを用意していただいてちっちゃいのでやっぱり何を食べていい悪いがわからないのでいろんなものをかじっちゃって誤飲しても危ないのであと今から歯がかゆくなってくる時期でいろんなものを噛んでしまうのでコード類とかもやっぱり噛んでしまうので感電してもいけないので人がいない間はケージでっていうので。 まず、ケージでしかご飯、ご飯入れとお水入れっていうあとペットシートぐらいですね。首輪とかは。まだワクチンが一回しか終わってないので、お外にお散歩ができないので。この二回目が終わったぐらいに、あの、やし、ま日に日に大きくなっているので、今がちょうどでもすぐ合わなくなるので。はい、二回目が終わった時にも、また多分。 1キロぐらい大きくなってると思うのでその時に合うものを、はい、買っていただいてお 散, 歩お散歩デビューの時にちょうど合うようなものを買っていただいたらと思います、はい、ワクチンが終わってれば、ね、ペットショップにそのまま連れて行ってこの子に合う首輪をって言ったら出してくれるので店員さんがはいそれをはい準備していただきたいお話聞いてどうですか ありますよ。そんなのはないんです。あの移送する分はあるんですけど、キ、ね、リーやリーやそう そ, う, そ う, うでしょう。キリじゃありすね。移送ですね。やっぱり、ね、もしくはその手作りで皆さん結構作られるんですけど、ね、あの百均とかでワイヤーメッシュみたいなのがありますよね。そういうのを結束ボンドとかでつなぎ合わせて家の角の凹んでるとことかを利用して。 あのそのワンチャンスペースを本棚の本を倒れないようにするブックスタンドみたいなのを支えにしてでそれをワイヤー飯でつなげていってあのそれをケージ代わりに広めにケージじゃちょっと狭くてかわいそうっていう方とかが広めにそういう風に撮っている方も結構いらっしゃいます、はいでいずれはあの家の中でフリーにしてやりたいっていうのでそのわざわざこの大きいケージを買うほどでもないかなっていう人は、はい、そういう風にしてもらってます。 どうですか？現実になります、ね。言<笑><笑> う, うこと守ってくれそうですかね、この二人は。<笑>いやそうですねもうこ、もうここまでね、その犬愛が溢れた方なのでね。何でわかるんですか？はい、いやもうデレデレじゃないですか。<笑><笑><笑>本<当に><笑>はい、なので本当にだいきっとね大事にしてくださるし、ね、はわ、い、からないことは。 きっとず逐一聞いてくださると思うので、やしね、もう慣れてらっしゃるのでね、犬の飼育に、で大きい子も育てられてきたので、大きい子のね、あの苦労するとこととかも分かって、で、コリーなんかやったら、毛もかなり抜けてたと思うんですけど、その抜け毛が多くて困るんですってこともないと思うので、対処法とかも、ね、分かってるし、もう抜けて当たり前やと思っ て, くれてると思うので。<笑>はい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 夢を広げるペローグループ。上から順番に持ってもらっていいですか。こ、う、れ、ん、アンケートはどんなことを聞いてるんですか。あの、お家の環境とか、うん、あの一戸建てかどうかとか、うん、あの今先住犬がいるかいないかとか、うん、とかアレルギーの方がいないかとか、<笑>家族全員が賛成されてますかとか。うん で、あの今からお 約, お約束してもらうことをちゃんと守っていただけますかというようなことを書いてあります。何のために？そうですね。あの二度とあの捨てられてしまったりとか、あの逃がしてしまって探さないとかそういう無責任なことが起こらないためにいろいろお約束をしていただくために最初アンケートを取っています。とかあの先住犬さんが亡くなられた理由とかも割と聞くことが多くて、その理由によっては。 あの病院に連れて行ってなかったとかっていう理由だったら今回も譲渡したとしても医療にかけてもらえない可能性があると思った場合はお断りさせてもらってますし、うんはい、ワンちゃんの将来のため<笑>そうですね、はい、この子たちが幸せになるために、まあ、本当は厚かましがられるとは思うんですけど結構いろいろお聞きしてます。 <笑>お母さんどうして今回ワンちゃんを家族に迎えようと思ったんですか息子がなんかどうしても犬が欲しいと、はあ、いうことで<笑>癒されたいそうです<笑><笑>息子さんどうして今回犬を飼おうと思ったんですかやっぱりずっと犬と一緒に育ってきたんで、えー、犬と一緒にいたかったんですよ、はい、ただやっぱりずっと別のところで一人暮らしをしてたんで それだととちょっと犬猫っていうのはやっぱ賃貸であったりとかで買うことができなかったんででまあ両親のちょっと仕事の手伝いっていう形であととかいろんなところをまあ一緒にやっていこうっていう中で家に帰ったってなったらまず第一希望ですねあ帰省されてきて、はい、で帰ったら帰るなと。お っていうのも結構<笑>判断の中ではありましたね。ずーっとしたかったことなんで。良かったですね。そうですね。<笑><笑>うん、一気に家族が五人ですけど。そうですね。床あの何年前三年二年前。までは実家の犬を預かってたので、ええ、いたんですけど、帰ってきたら。あの。 その犬も、ね、実家のおばあちゃん家の犬だからということで楽しみにしてたら息子が帰る前に死んじゃったのでそうなんですね<笑>ちょっと何人もいない状態だったのでやっぱ犬がいるといないとでは違いますか結構ね犬がいると散歩とか時間取られるんで忙しくはなると思うんですけどねうまい犬番長さんがいらっしゃいますから喜んで<笑>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 村上犬猫病院は「猫ワン」を応援しています。 ですよそうねえねんねえ本当に密度が濃い。 どんなな子になってほしいですか、うん、あの前のコリーが結構やっぱり犬種もあって吠えたんですよでうちは山なので響くんですよの底から吠<笑><笑><笑>みたいな感じのだあんまり吠えるのはちょっとよろしくないかなとは思うんですけどどうしてもねやっぱり犬種で吠えるのが仕事みたいな感じだったから。 吠えてたんですけど ね, か ね,、うん、でね自我が芽生えてきてかね<笑>要求吠えとかも出てきたらそのとつどねまた対応していったら、うん、きっとねこういう野犬の子たちは賢い子が多いんで特に花黒さんなんかはすごく賢い子が多いんでね。 周りがが黒いいい子子は賢い子が多いですへーートコン頼むよ立ちつってそうやね。<笑> こんにちはあら、こんにちは<笑>こんにちは大きなってあらあ猫ワン、そろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました